あのね、今日すごいびっくりしたんだけど、あの、このラジオをね、収録ちょうどした日だったんだけどね、ほんとここ来る前めっちゃびっくりすることがあって、あの、何かっていうと、あの、まあ、この現場、ラジオを撮る前にもちょっと仕事があってですね、で、終わってちょっと早めに終わったので、移動の時間まで、あの、とあるカフェで、あの、時間を潰してたんですね。 で、まあ、ちょっとこう、おしゃ、おしゃれっていうか、なんか、まあ、なんかこう、海外からこう、来た系のね、日本上陸した系のちょっとおしゃれなカフェだったんですけど、そこで一人でね、何食べようかな、なんて思って、席に着いたら、ちょうど私が座って斜め、左ぐらいかなに、ちょっとパッとなんか、目がいって、で、なんかポケーっと見てたら、なんか誰かに似てるなーなんて思って、あ キャリーさんだと思って、似てるなーって思ったら、向こうとも目が合って、でなんか数秒沈黙が生まれて、で、あれキャリーさんじゃんってなって本物だってなって、私もう入店そうそう、あれって二人でこう気づき合うっていう。で、まぁ、あ、香織ちゃんが先に入ってたから、私がちょうどまだ本当に席に着いたばっかりだったのもあって、まああれ本物だってお互いがなって<笑>。 <笑>そう。で、まあ、すぐ席移動してね。あの、二人で本当ちょっと短い時間なんですけど、いろいろ話したりして、ほんとびっくりしました。こんなことあるんだっていう。なんか、なんて言うんですかこの感じ。あの、漫画家って思いましたね。あの、本当2二人であの、一瞬時が止まり合う感じ。 そう。いや、だから、ちょっと、なんなら、もう、これは、なんか、何かを感じてしまうそ う, う。わ、これは、宿命何運命な、何みたいな、こう、二人で、こんなことあるんだね、なんて言いながら。 いろいろ話したりしましたね。そうそう。で、最近はなかなかね、二人で時間がね、あの、焦られなくて、ご飯とかも行けてなかったんで、も、ま、う、あ、ほんとこのタイミングでいろいろ話せて、そう、すごい貴重に、貴重な時間を過ごすことができて、まあまた今度ゆっくりご飯行けたらいいね、なんて話したんですけど、いや、ほんとびっくりしてね。で、なんなら、その二人で、あ、出会った後に、あのー、違う声優、女性声優さんが<笑>、その店に入ってきたりして、この店何なんだみたいな一体、ちょっと思って。 さすがにね、その方にはお声かけなかったんですけど、あそんな感じで、ハプニングっていうかね、もうサプライズ、びっくりな出来事がね、あったりして、すごくね、楽しかったです。先日、ちょっと仕事と仕事の間のお昼時間にカフェに行ってたら、あのー、目の前にですね、ゆよい小倉さんが<笑>、急に現れて。 なんかね、別に待ち合わせしてたわけでもないしユイちゃんのスケジュール全然知ってたわけでも何でもないんだけどお茶して食べてたらなんか派手な子来たなと思ったらユイちゃんでその2人で「えみたいな「結衣ちゃんゆいいじゃん、ね」なんか。 キャリーさんに似てる人いるなと思ったらキャリーさんだったっていうね状態でねすごいびっくりしてまあでも店緒にったから席バラバラだったんですけど斜め前だったんだけどでもう一に食べようとって私の席には来てくれたのでね、なんかもうこんなことあんだねみたいな感じで なんか、そのカフェも、私、初めて行ったカフェで、いつもだったら入らないカフェなのね。そしてスイちゃんは来てたのかはよくは知らないんだけど、なんか、こんな世の中にカフェがある中で、どうしてこのタイミングで、ここを選んで、この席に座ろうと思ったのかね、すごいびっくりだなと思ったら、別の声優さんも、その、女先生だったんだけど、来てね、その方はもう、スーって気づかず行っちゃったから、もう、あえて声はかけなかったんだけど、ここ、声優さんの、 放送なのかなと思ってすごいねびっくりそうびっくりしたのいや本当になんか時が止まるってこういうことだってさんでえ え, えってなんか本当に最近全然会えてなくてラインとかはしていたんだけど 方がこんな出会いだと思ってなかったから、大体びっくりしたし、まあ、それでも全然こう話してないことがあるからベで喋ったんだけど、も、ま、う、あ、なんて時間のお互いなさすぎて、会えたの25分会えたかなないかなみたいなぐらいでね、やったから、まあ短いだけはめっちゃ濃厚な、ね、楽しい時間を過ごさせていただきました。まああの私たちに会えるかを皆さんわからないけど、<笑>なんかまあ V ファンの人同士とかでね、偶然なんかそういう楽しい出会いがねあったらいいななんて個人的に思いました。 で本当に楽しかったんでね、ここにちょっと紹介したんですけれども、はいということで、じゃあ早速始めていきましょう。